九。何部に入ってる入ってたなんかあんま部活の経験ないんですよねなんか歴史的な研究をしてたかな10自分のいいところ好きなところマイペース<笑>よく考えるところなんか 感受性がいいところかなそういうところはある意味創作活動をしていていいところかもしれません。